行こうっ はっ、はい っっやっきっとだ ボクらに力を だろう お い, いよ えなんだよんえー、っと… <笑>でも。ハハハ。 できたよ探索開始 Hey, come here! うまくいったな ピッチを上がり